ランボールの空き箱で撮影用のフォトフレームを作りましょうランボールの空き箱を板めに沿って8センチ幅に切ります幅はフレームの大きさに合わせて調節してください箱が小さい場合は間に折り目が入っても構いません枠の大きさに合うようランボールを切ります 長さが足りない場合は、マスキングテープでつなぎ合わせます。テープを貼っている方が表になります。角の部分が縦横互い違いになるように、マスキングテープで留めます。この枠と同じ長さの段ボールを、もう1セット用意しておきます。マスキングテープを貼った方が下になるように置き、 木工用ボンドをつけます段ボールのつなぎ目や折り目の部分には特にたっぷりとつけましょうその上から折り目や継ぎ目が重ならないように段ボールを貼っていきます継ぎ目のところにはボンドを多めにつけてずらすようにしてしっかりと貼ります段ボールに隙間ができてしまう場合は ボンドを盛り上げるようにしてつけてください。ボンドが透明になるまでしっかり乾かします。乾いたら裏返してマスキングテープを剥がします。これでしっかりとしたフレームの出来上がりです。このフレームに季節やイベントに合わせた飾り付けをして写真撮影をお楽しみください。